はいどうもおめチャンネルです。本日はですね、昨日発表がありました、こちらです。そうです。東京ミッドタウン八重洲内にね、開業するブルガリホテル東京さんの開業日のね発表がありましたので、動画をね、撮らせていただいております。いやー、意外と早かったですね。2023年4月4日開業ということでございます。まあ、こちらのね、内容について、今日はね、お話ししていきたいなというふうに思っております。 今回初めて私の動画をご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビュー、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。まだね、チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンよろしくお願いいたします。ということで早速ね、内容入っていこうと思います。ということで、行ってみましょう。はい、こちらですね、デベロッパーである三井不動産さんのですね、ホームページの方にやってまいりました。まずね、今回2018年のニュースリリースということで、 東京駅資金のリッチ、ラグジュアリーな空間が誕生。2022年ブルガリホテル東京開業合意。ブルガリホテルズリゾーツ日本初進出ということでね、2018年にプレスリリースがございました。まあ、当初の予定では2022年に、ね、開業するという予定でございましたけれども、若干ね、遅れまして2023年の無事4月4日に、ね、開業する運びと なったといいいう状況でございますはい、そしてね、2022年のニュースリリースでですね、同じね、三井不動産さんのニュースリリースでございますが、2023年3月、まあ実際には3月10日だそうですが、東京ミッドタウン八重洲がグランドオープンということで、先行してですね、2022年の9月17日には、バスターミナル利用者とか周辺ワーカーに親和性の高い店舗が集結ということでね、地下の 一部店舗等はね、えー、始まっているということでございます。まあ、オープンしているという感じですね。まあ、実際のグランドオープンは2023年の3月10日を予定しているという形でございまして、全容としましてはですね、東京ミッドタウン八重洲の概要としまして、地下2階にバスターミナル、地下1階から3階が商業ゾーンとなってまして、1階から4階がね、なんとね、小学校が入るんですよ。すごいですよね。ここに通う小学生。学クの方はめっちゃラッキーじゃないですか。 引っ越しね、このために学、変えてくる方とかもいらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますけど、どうでしょうかね。はい。2階、3階、子育て支援施設があったりとか、4階、5階には屋外テラス、そして7階にはですね、テナント専用の会議室があったりとか、24階にはですね、こちらが会員制のフィットネス、テナント専用の無料ラウンジがあって、そして上部の方にね、39階から45階に、ブルガリホテル東京さんがね、入られると。 いう形でございいますいやあ、これはね、本当にすごいんです。東京駅の八重洲口のね、もう本当正面という感じの素晴らしい立地でございますし、かなり、ね、高い建物になってますんで、まあ、眺望とかもね、非常に。 楽しみなところでございます。まあ、店舗にはね、こういったスターバックスさんだったりとか、ですね、タスプラスさんだったりとか、まあ、いろんなね、店舗が入られるので、まあ、商業施設としても非常にね、利用しやすいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、バスターミナルで長距離バス等もね、こちらの方から乗り場となりますので、まあ、非常にね、複合的な施設になるんじゃないかなというふうに思います。で、運営につきましては、三井不動産グループのですね、こちらの三井不動産ホテルリゾートさんであったりとか、 三井不動産ホテルマネジメントさんがまあ絡んでですね、運営されていくという形でございます。まあね、そんなのは前置き置いといてですね、まあこれですよ。はい、ブルガリホテル東京ということで、ホームページね、こんな感じでね、出ております。めちゃめちゃ。 高高級級感感あありりまますすねねもうねサイトだけで高級感あります、えー、ブルガリホテルリゾーツは2023年4月4日にブルガリホテル東京東京都中央区八重洲2丁目 2-1 をオープンすることを発表いたしますブルガリホテルリゾーツコレクションの8番目のホテルとしてブルガリが提案するイタリアのコンテンポラリーなスタイルと魅力的な体験を日本の首都東京にお届けします八重洲2丁目の超高層ビル東京ミッドタウン八重洲の40から45階を占めるこのホテルは 東京駅と直結する便利なエリアに位置し、皇居は日本橋、銀座の活気あふれるショッピングエリアなど、東京の人気エリアからも徒歩圏内にあります。ご宿泊のゲストには、マクサルト、フレックスフォルム、B&B イタリアなどのイタリアの高級家具ブランドの家具を備えた客室とスイート、さらに格別のブルガリスイートを含む98室をご提供いたします。ブルガリリゾート、ドバイでも展開する、 寿司宝石では、ここにしかない味と特別感あふれる空間により、唯一無二の体験をもたらします。日本のカレれ山水の庭の眺めが楽しめる8席のカウンターでは、ミシュラン三つ星を獲得した寿司行天のシェフ、行天賢治氏が監修し、日本の最高級の食材を使った思い出に残る料理を提供いたします。お客様はまた、ブルガリバー、イルリストランテニコロミート、 暖炉のあるザ・ラウンジなど屋外テラスにつながるブルガリホテルのアイコニックなシグネチャー施設やブルガリドルチブティック2つの華麗なボールルームブルガリスタイルの結婚式を祝うためのウェディングサロンをご利用いただけますブルガリのウェディングサロンなんかもあるんですねすごいどんな感じなんでしょうね1000平方メートルを誇るブルガリスパでは男性と女性それぞれにご用意した最新のトリートメントやセラピーグルーミングメニューなど究極の ウェルビーイング体験をお楽しみいただけます。また最先端のフィットネスセンターと25メートルの屋内プールがお客様のラグジュアリー体験をさらにグレードアップします。これまでのブルガリホテルリゾーツ同様、ブルガリホテル東京のインテリアデザインはイタリアの建築設計事務所、これは何ていうんですかね、ACPV っていうんですかね、アントニオ・チッテリオ、パトリシア・ビールさんが手掛けておりますと。作品のあらゆる面でコンポラリなデザイン、卓越した クラフツマンシップ衣装を凝らしたディティールというブルガリーのコアバリューを表現しイタリアの最も洗練されたスタイルのエッセンスを反映する機能的にも優れた空間が創出されていますということでございますいやー読むの結構大変でしたはい、はい、そしてねブルガリーホテルでございますがミラノパリロンドンとありましてこの下にですねディステネーションとありまして、まあ、ミラノロンドンドバイバリ 北京、上海、パリとありまして、東京2023年。そしてね、また同様に今年ローマにも完成予定。その後マイアミとかですね、いろいろね、ロサンジェルスなどもできてくる予定という形でございます。さあね、気になるお値段の方でございますが、はい。じゃん、この通りですね。ブルガリーということで、ブルガリホテル東京。これは開業日でですね、普通に値出させていただいておりますけれども、スペシャルオファーとかで、まあ、朝食付きの、ね、パッケージで39万2千 550円からですね。これはね、税金と手数料込み、税差込みの、えー、価格で表記させていただいております。まあ、朝食抜きとかだと、なんかむしろ逆に高くなってるかな。<笑>スペシャルバリューのお得じゃないですか。なんか変な感じですけど。はい。えー、39万2550円からとなってます。これスーペリアのね、ダブルスカイラインビュー、デラックス、そしてプレミアムとありまして、プレミアムで45万5800円。ジュニアスイートで、 58万2300円。いやー、桁が違いますね。えー、デラックスワンベッドルームスイートで83万5300円、えー。プレミアムワンベッドルームスイートで96万1800円という形になってます。まあ、ちょっとね、画像とかがね、見ていただけないのが非常に残念ですけれども、ね、こうやって詳細とか出てますけど、テレビ55インチとか、まあ、このぐらいしかわかんないですね。部屋がね、117平米とかですね。このプレミアムワンベッドスイートルームで。はい。 え、オーソドックスなプレミアムルームだったりとかデラックスルームとかだと51平米。まあ、50平米以上はあるんですね。やっぱりね。56平米。そしてプレミアムで56平米っていう感じですね。はい。まあ、こんな感じとなっております。はい。他の日にね、ちょっと変えようかなと思ったんですけど、あの、一覧で見ようかなと思ったんですけど、一覧にねつきましてはこのようにね、あの、画面上に出しておきますけれども、はい。 まあこんな感じでございまして。まあ安くてもですね。安くてもっていうまた変な感じですけども、多分税差込みで35万円ぐらいからという感じでございます。いやー、本当にすごいですね。はい。いかがでしたでしょうか。ブルガリーホテル東京。まあ東京にね、まあ、こういったラグジュアリーホテルが出てくるっていうのは、まあ、非常にね、嬉しいことですけど、まあちょっとね、今日は記念日だからブルガリーホテル泊まっちゃうかみたいな価格では正直ないですよね。40万円ですよ。 ね、MacBook Pro、M1Max とかね、変えちゃいますもんね。M2Max だと50万円ぐらいか。とかね、なんかいろんな他のね、使い方にちょっとどうしても考えてしまいますね。はい。で、ちなみに今ね、現時点でもブルガリホテルさん求人とかね、出されてるみたいで、まあ、条件名はね、当然わかりませんけど、レベリューマネージャーとかね、あの、宿泊部長さんとか、なんかそういった レベルの方の募集なども行っておりましたし、まあバイトなどもね募集しておりまして、オープニングスタッフでですね、時給1500円とか1600円から、えー、みたいな形でございます。はい。いやー、すごいですね。 はい。で、こちらですね、ブルガリーホテルさんなんですけども、マリオットボンボイのですね、一応参加ということにはなるんですけど、なんで入ってるんだろうっていうのは正直個人的なところではありますけど、マリオットさんのね、参加に入らなくても集客力十分あるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、昨年までですね、リツカルトンリザーブさんみたいにですね、あの、マリオットボンボイのプログラムにはね、加入していませんので、まあ残念なことにですね、ポイントを利用した宿泊であったりとか、 マリオットボンボイのプログラムのですね、エリートステータスを利用していただいたりとか、まあ、宿泊した際にですね、マリオットボンボイのポイントをいただくとか、そういうことは対象外というふうになっております。まあ、あくまでもですね、マリオットボンボイのアプリであったりとか、サイトから予約ができるのみという形となっております。まあ、ただ私もね、使ったことないんですけども、過去のね、ブログなどを見させていただくと、ウルガリホテル、ドバイだったりとかでですね、ベストレートがですね、マリオットボンボイの 参加っていうことでベストレート保証がね適用されたりとかっていうこともあるみたいなのでちょっとねそこら辺どこまでが マリオットボンボイプログラム、まあ、原則は使えないんですけど、あの適用となるのかっていうのがね、本当に謎なところでございます。まあ、ただですね、あのブルガリーホテルさんね、一応マリオットボンボイの参加という形になりますので、まあ、あのそこから、ね、予約が取れたりとか、まあね、今まで皆さん慣れ親しんだ、ね、アプリから予約が取れたりとか、まあ、そういった、ね、利点はあるのかなというふうに思いますが、まあ、私個人的にはおそらく、 ブルガリホテルさんがね、あの、今後マリオットボンボイのプログラムに入るっていうのは、まあ、なかなかね、考えがたいかなっていうふうには思いますけど、まあ、入っていただけるとね、えー、ポイントを利用して宿泊できたりとかするので、かなりね、ポイントのバリューは高まるんですけど、まあ、そういったことはなかなか難しいのかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、今回の件とはまた別件にはなりますけど、近くでまたね、竣行予定であります、トーチタワーのですね、 ドーチェスターコレクションのホテルなども出てくる予定となりますので、やっぱりね、同等以上の水準でね、えー、来るんじゃないかなというふうに思います。まあ、東京にね、これだけラグジュアリーホテルでできてくるっていうのはね、えー、本当に、えー、嬉しいなというふうに思います。泊まれるかは別です。と、はいね、いう感じでございます。はい、皆さん、ねぜひ ここちらののブルルガリホテルさんの、ねえー、開業とということ で, です、ねまあ、宿泊料金にしてもそうですし、まあ、内装の、ね、パースとかはまだ残念なことに見ていただくことができないので非常に、ねえー、楽しみなところでありますけど、まあ、皆さんの予想であったりとか。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 Swim deep, find a better way. Something to light up a spark a gain.